別れに合わず日々心が折るこの声とむくみ知らず会える日々ここ待つ遠いと願い込み二重の祈りに思いつく生きる力を飛び越えて心近いこの命 正しいの扉を目の前に希望を求め再起を志す武士を貫き日々挑む 对呀 いくらだそうなの 沿道<笑><笑><笑><笑><笑>、はい、のお越っは本当にありがとうございました。<笑>えー